皆さんこんにちは水戸藩与坂恵連です、えー、ご紹介に預かりましたようにチームの演舞テーマ1期と言います文字通り4分間を一気に駆け抜けていきますので皆さんにおかれましては瞬き少なめでお願いしますそれでは会場の皆さんも一緒に盛り上がっていきましょうご制限のほどよろしくお願いします せいらくありゃくもあるが。すべて巻き込み、駆け抜けろ。二度範囲よさこいで、一気。 ん、yeah. yeah. いい<音> はい、ありがとうございましたありがとうございました